こ ん, こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会浪の支部です。本日の献立は蕎麦入り、アスパラのお好み焼きです。よろしくお願いします。 今回教えてくださるのは志賀さん、そして平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして器はこちらにあります、えー、波野にあります。先生、がまさんの器をお借りしてきました。えー、先生、がまさんオンラインショップ阿蘇もでも、えー、器を出展されていますし、また番組の最後には詳しい情報も載せておりますので、ぜひご覧ください。では、今日はそば入りということで、はい、材料を見てみますと。うん こちらがそばの身、はい、をですねああのちょっと湯がいた状態で、うん、そしてこの湯がいたこの汁を使いますじゃあ早速教えてくださいまずは前からはい、はい、こちらは千切りにします千切 り, 千切りそうです 斜めにざっくり、まあ、おきいでも構わないんですけどね。うん、では、そば粉。そば粉。うん、はい。で。塗、ね、りけんと半分ですね。そばの半分混ぜる、混ぜるんですね。うん、はい、卵が入っていましたそこに。野菜たっぷりで す,、ねはいうんです。野菜たっぷり。<笑> 山芋が入ります、うんうん、今回このそばの身を茹でただし汁を使うのはどうしてなんですかこれすごくほら、ね、栄養的にも、うん、いつもお蕎麦屋さん専門のところに行ったら ゆ, ゆで汁を別にほらいただくじゃないですか、うんうんうん、それと一緒でねせっかくの茹で汁栄養が出てるから<笑>これをね 捨てるおはもったいないから使おうおおおおおおおおおおおおおおそおおおそおの実そうですの実をのせておーおおおおおおおおおおおおおおおお はい完成です。 では、メインの、そ、え、ば、ー、とアスパラ入りお好み焼きの他にもですね。おにぎりとか準備していただいて、ありがとうございます。うん、じゃあ、早速、うん、いただきます。いただきます。はい。アスパラの歯応えが、いいですねいいです。うん、あの、茹でずに、そのまま入れたので、うん。いい具合に残っていて、で、あと、そばの風味が効いてます。美味しい。